どうもみなさんこんにちはレイムです。マリサだぜ。ってことで今回も開始早々やらかしていってます。またか。今回は何をやらかしたんだう p 主の聞いていた曲が録画に入ってました。なんでそうなった。これは録画に全音を入れていたからですね。ちなみに V カバーの曲だったので完全に著作権入ってると思います。オフにしてる部分までカット。 やっと察して曲を一旦止めたところですね。マジでそういうのは最初に気づかないとダメだろ。動画として回せなくなっちゃうからね。メタイが完全にウプ主が悪いからな。すみませんでした。画面まで止まってるんだけど、はあ、落ち着くまでカットだな。おい、これはどういうことだ最初から流すぞ。 カット入ります。おいうープどうすんだこれ。画面が、ほとんど、バグってる。こんな、ことになってたとは。知らなかった。知らなかったで許すと思ってるのか。そうね、これは取り直しだね、これは。 ガチでやらかした件について、後で撮り直してアップロードします。これは完全に予告動画となってしまいましたが途中まで編集していたのでアップロードの決断に至りました。これ編集した後う p 主が用事があったためすぐにアップロードできませんでした。新動画だと思った方本当に申し訳ございませんでした。